こんにちは、雑です鹿児島から一晩かけて屋久島に着いたとこですとても天気が良くてすごい風景が広がってましたこの日は白谷湧水橋にトレッキングしに行ったんですけどもどこもかしこも絶景で最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいですあと当チャンネルでは旅行関係それに関わる交通関係行き来の移動手段なども旅の一部だということで動画を作っております もしちょっとでも良かったなと思うのでしたら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします励みになりますそれでこちらはえハイビスカスの方を降りるとこですね前の動画はここまででしたこういうとこを歩けるのめったにないのでえとても良い景気になったと思いますということで白谷雲水橋トレッキングに案内していただけるユッキーさんと交流しましたとてもですね丁寧に説明していただいて 楽しく旅をすることができました本当にありがとうございますで、このユッキーさん私と実は同い年でですね、えー、うちの神さんと、えー、ユッキーさんの奥さんも同い年だということが判明しましたちょっとみんなで驚きましたそして白谷雲水橋に行く途中の風景です見えている港がハイビスカスの停泊た。 港になりますすごいもう遠くに見えてますね標高 300m 付近だそうですそして白谷雲水橋の駐車場に到着しましたここから 100m ほど行った場所に白谷雲水橋の登山口入り口がございます、えー、こちらにはトイレもありましてここで行っとかないと結構大変なことになりますこちらの自然そのものが世界遺産になりますのでとても扱いが非常に難しいと それでいきなり沢がありましてみんなで感動してましたいきなり水がきれいですこういう風景はなかなか本州では見られないですよね水がとにかくきれいです なかなか丁寧に喋られるので本当に先生のようでしたで12番から山道になりまて12番まではほとんど整にされてるんですけどこの12番からずっと山道を歩いていて11番13番これ次のお声でしてあたりにしなでてはで、この13番から、うん、10分ノノ歩いるところに昔にもののけ姫だったりいれていた徳スのお とで傾斜のルートを持って14番15番16番標高 150m の太鼓位が入ってくるみたいなとこを見て同じ道を確認していただくというわけですねでランチをフームワのランチをまた一緒戻っていたくというかもしくは僕とかいいところでお願いしてもらいたいかなと思います。<笑> <笑>じゃあ荷物を背負って行きましょうか<笑>説明も終わりましてトレッキングを開始するところですそのほかにもですね島の説明とかいろいろしていただいてですねなかなか楽しく詳しく聞くことができました 勉強せずに来てしまううちの家族なんかにとってはとても大助かりの先生です。のこ<タッ> かよく焼島の有名な女王水っていうのは、えー、ここにあってここの焼島の中心に行ってきいます。 トレキン開始します風景すごいですね早速緑がすごいんですけども、えー、今回の撮影機材がハンディで持っているのは GoProHero9 リュックにつけてるのは GoProMax です 基本 GoProHero9 ーーは 4K で撮ってますんで、えー、綺麗に写ってると思いますここら辺はまだあの整備されてるんですけどももう少し行って吊り橋を通ったあとはもう山道ですのでこういう木道があるのも最初の数十分間だけでしたみんな荷物が多くて重そうです今回はですね行きがけの方はできるだけノーカットという形で行きたいのでかなり あの動画は長くなってしまいますが、えー、できるだけあの短く編集してますのでどうぞご視聴くださいませすごいちゃんと整備されてるます ここら辺は石がすごく大きいんですよねそしてサザンカが咲いてました 山花を咲いてると結構気温低いんやん。冬の花や。まあなかなか岩がゴツゴツして登りにくそうなんですけども、岩がゴツゴツして登りにくそうなのもこの区間だけでした。ただ森の中に入ってもなかなか険しい山道が続いていきますので、そこんところも要注意です。 屋久島にはでですすね浄水場といいいうものがないらしいですただ貯水槽というのはあるらしくて、えー、そこに水を貯めて生活用水にしているとのことでしたでも家庭の水がこの自然の山水ということになりますすごいですよねさすがにこんだけ綺麗だったら使えるんでしょうかそして屋久島の電気は水力発電で賄っているということでしたすごいです 水の透明度ですよ本州に行ったらどこでこれが見れます雪解け水とかそのぐらいのレベルでしょうか に降りてですねみんなで水を飲んでみようということになりましたここで落ちてしまう人が年間何人かいるそうです気をつけてください結構苔が生えててですね滑りやすくなってますんでしかも川の水ですので結構冷たいです落ちると大変です そここかかあ、だからホテルとか家の水って出口を切れるところはそこの川の水。いい<笑> 上場ちゃんたちみたいなすごいすね。二個目の橋に到着しました。 ここから少しずつ険しくなっていくイメージですねしかしこの差はすごいですねちょっと一瞬宮崎の高千穂峡を思い出しました緑の感じといいこんな感じです ちょっとずつ角度が急になっているとはいえ階段がまだあります。 <笑> 25枚30枚枚どどれどれがったのも5気がえー、そうな<笑>そうなえなすごいそのあハハハハ。<笑> そして3つ目の橋ですこちらが吊り橋で結構ゆっさゆっさ揺れる感じでしたまあこんだけしっかり頑丈に作ってあれば全然怖くないんですけどこの緑に囲まれる感じ素晴らしいですよねどうですちょっと行ってみたくなりません これは綺麗やな<笑>これは綺麗やわ<笑>おどうか の釣り橋を渡ったあたりから急にきつくなっていきます一番下のこの一歩より大きい石がゴロゴロしているようなイメージですねよく我慢して登ってくれていますまだ始まりですしねこれからが山場です山だはいありがとうございます <笑>そしてちょっと不思議なキノコの説明をしてました<笑>ちょっと触ると胞子が出てくるようなキノコでした面白いです 木の感じとコケの緑の色がすごくマッチしてて緑だらけですね周りがもう画面上緑ばっかりですこれ夏場も行ってもすごく綺麗なんじゃないでしょうか今回秋口でしたが針葉樹って言ってたかなそうなると冬行っても緑があわあわしてるはずです 台風でねじれて倒木してしまった木です。こちらは危なかったので人間の手で解体したということでした。わあすごい。これ写真撮りたい、ね 取ろうかな。 こここららら辺から縄文杉がだんだんんと多くなってきますこちらは江戸時代に切られた縄文杉だそうです江戸時代の年貢は屋久島は縄文杉を切って支払っていたそうですちょっと驚きましたということは江戸には縄文杉がいっぱいあるんですかねなかなか面白いですねしかしながら古い木でも切ってしまった後まだまだこうやって残っているのはすごいことです 縄文杉の中は空洞です。え、すべてそうなっているそうです。うん、行ける。滑らへん。なんか見える？穴が開いてる。穴が開いてる。本当滑るなこれ。なんか見えるというか、むしろ何も見えない。失礼します。それます。 有名な縄文水も実は真ん中に。来、う、た、ん 何やだから1000年たっていうと真ん中の古い部分が腐ってなくなっちゃう。だから、っ、う、て、ん すごいこちらはもっと古くに切られた縄文杉でしょうか結構こういうのがいっぱいありますいいっぱいあるね 生えているところには日が当たらないといとうことでここら辺はもう葉っぱでえほとんど年柄年中日陰のような状態ですねでこちら石が結構無造作に置いてあるようなんですけども結構実は規律正しく置いてあってですね江戸時代の人たちが開拓の際にこうやって並べたそうです人力でですすすよすごくないですかちょっと だいぶ疲れてきてですね子供たちがちょっとずつ泣き始めてきたのでユッキーさんがなだめてくれているところですこうやって水の中を見てみるとですね動物たちの姿勢になれということでとても面白い表現の仕方でした勉強になります ここら辺から木の形が見たこともないような形をしてきます根っこもですね人が歩くように作られたような形で、えー、広がっていってますどうしてこうなってしまうのか不思議でたまりません そしてくぐりすぎという木の辺りですね自然にこうなってしまうのですがすごいですね本当とに心当たりから倒木も増えてきてなかなか見どころがあります こちらは鹿の宿という切り株になります本当にここで鹿が雨宿りするみたいですね一度は見てみたいですそしてもうすぐ休憩場でしょうかここら辺に確か小屋があったと思いますトイレの施設としても最後の場所になります て休憩時にカシャモというよもぎ餅をいただきました本当によもぎの香りがしてですね大変美味しかったです、うん、うちの宮崎のばあちゃんちでもですねこうやってよもぎ餅をよく作っていたんですけどちょっと懐かしい感じがしましたし10分でしょうか15分でしょうかちょっと休憩したらまた進んでいできます でも、ここら辺まで来ると、そこら辺に縄文杉がたくさんあります。縄文杉というのは、樹齢千年以上の杉をいうことだそうで。これは、すごい世界観が変わってきますよね。七やった。翼水だそうです。 でこちらが本田翼さんがいらした時に飲まれた水だそうですゆっきーさんも同行したかったーって言ってました普段ですねうちの次女ちゃんは、えー、なかなか運動しない方なんですけども。 この時はすごく動きまくってましたま歩くのもですね先頭の方歩いていてですね、うん、こんなにアクティビティなのを初めて見ました<笑>登ったはいいけど大丈夫やなすごい苔が これもう木の形がちょっと本当に見たことないような形してますよね確か苔むすの森の近くだと思いますもののけ姫のテーマになったような場所だとは聞いてます本当に苔が綺麗ですね こちらを登ったらコケムスの森になります。ちょっと映像ではわかりにくいんですけど、本当にもののけ姫の世界観が広がっている感じがしました。うん 落とすぞ、ここから。何言ってんのほら、一番悪いな。<笑>こんだけ観光客の方がいらしてですね、こんだけ綺麗に守れてるのが本当すごいです。<笑>そして私たちは7時…<笑> 半ぐらいから登り始めたんですけど、もう降りてきてる人がいるってことはいつから登り始めてるんでしょうか、まあ、あの朝の方がですね、眺めがいいというのがあるみたいで、ですねもう早朝から登り始める方がいっぱいいるみたいです。ああすごいな すごいな、うん、もうすでにですね一番下のこの一歩より全然大きな石が転がっているわけですからちょっとこれは大変だったと思います 大人でもまあまあ大変ですもんね。 で、ちょっと疲れてきたのか、手を冷やす動作に入ってました。手を洗ってるんですかね。うん、ここでもユッキーさん待ってくれていました。すみません。 下ってるってすごい早い時間に登ったんね。 そしてこちらは倒木の上にびっしり苔がついていますというよりも倒木の上に木が生えようとしているようでし た, あプチた、ね、うん、ごめんごめん当たった あっ20階にいるかわあ、すごいな見渡す限りこんな風景です とても大きな木がいっぱい生えているのでスケール感がちょっとずつおかしくなってきますよねしかしながらかなりパワーを感じる場所ですまだ頑張れ こちらがブケスギ、クゲスギという木になります結構いろいろ名前がついててそれを見るだけでも結構面白いです あんとこにいっぱいあるってことやろ。虫除けとかだろうな、きっと。うわ、すごい根っこがなんか。あ、倒木、これ。結構倒木も増えてくるんですけど、木の上に木が立ってるということが。まあま、あ見られます。 僕もこんだけ大きいと芸術品みたいですよね。しかも、苔がびっしり生えていると。<笑> こちらは雷音寺という杉になります江戸時代の時に雷が落ちて燃えてしまった木の上にさらに新しく火が立ったという形になるそうです江戸時代に燃えてしまった跡がまだ残ってましたすごいですよねもう300年以上前になるものがまだ残ってるんですから 何、ね、だあれは。いいかーいいね、バーン内側から転 江時代に伐採された切り角の上に種が落ちて上に新しが、はいえー、上に伸びてる植物はもう100年以上植物なんですけど雷に落ちたことがないということは植物が雷が落ちたのは100年以上前の川の中では吹けの葉という。 下の方がね<音楽>。太鼓岩に登るための最後の休憩です。こちらで、<音楽>ええー、じ。 分ほど休憩しました。もうトイレはないので携帯用トイレを持ってってますうも。そして出発します。私はいろいろ思ってたのでリュックを担いでますが、ここから急激に登るために子供たちは、えー、バッグを下ろしていきました。 山道はこんな感じさっきよりかなり急になっていきますきここからが山本番といったところでしょうか そして、目標地の太鼓岩に到着しました。 僕昨日何かあったんですか俺も行ったけど一<笑>旦ぐらいのところに座った方がいい、ね、リンちゃん行き過ぎやん雲の中上雲の中上雲のバスがやってきてる雲の上ちょっと右から雲がやってきてるんでこれ被る前にみんなで写真撮ろうかなはぁたかんみんなで写真撮ろうたかん怖いなこれ、うん はこれは滑落したえ<笑>でちいかん一番前でええわ<笑>、うん、かれなすげえ。<笑><ねー><笑><笑> はい、これはすごい。真っ白き穴だよ。カメラだそうか。うここうなんで大人なたか行きたくなんだよ、わか、分かってんだよ。 順番待ち そして木戸に着いたわけなんですけどもきと同じ風景だろうと思ってカメラを回してたんですけど全然違いますね光の角度から霧の感じとか面白いものが撮れてました今日頑張ってんな。 と帰りとで光の角度が違うだけでこんな見え方が変わってくるとは思いませんでした。 あ、さっきのトイレどこか？ そして太鼓岩から30分ほど下ったところで、えー、ご飯にしましたもう昼を確か回っていたと思いますユッキーさんの用意してくれたのがトウモロコシの麺を使ったパスタまさか山でこんなすごいものが食べるとは思いませんでしたユッキーさんの奥さんが、えー、用意してくれたそうです感謝です うちの子たちにですね、アレルギーがありますんで、なかなかこういうとこでは、まあ、おにぎりか何かしらしか食べれないので、えー、こういうものを用意していただけるとは、とても感謝しかありません。 ご飯を食べて、お腹いっぱいになったところで、出発します。ということで、ご視聴ありがとうございました。 次回はですねこうやって疲れ果てた私たちを癒してくれる宿四季の宿というところに行きまして宿泊しました暖かく迎えていただきましてゆっくりすることができました南国感たっぷりの宿ですこちらをご紹介したいと思いますそれでは次回もよろしければご視聴くださいませありがとうございました